チャンネルでございますえー今日は弾丸で道の駅弾丸で道の駅田んぼとなっております何か所行くんですか何か所行けるかな三箇所は行けるんじゃん3箇所行けるかな思いやしさ道混んでたら最悪やな道の駅が混んでるかもしれないな。うん。 もう何も買わずに帰ってくるとかいうパターンあるんじゃんでも行ったことにはなる<笑>そうやんトモさんあれやん多分スタンプラリー的な道の駅の印つけたんや緑に変えていやん<笑>だからまず最初の道の駅は今日はえーっ と, と、えー、なん何だっけ道の駅とっともう忘れちゃった パーク小 島, ったかな小島<笑>そんなんやったなに<笑>行ってみようと思いますそこは道の駅っていうかなんか 海, り海釣り海づり公園みたいなの書いてたなあっ絶対混んでるわ もうそこで終わるんじゃん。もう不時回ってるから。やばい。まあとにかく。うこれか。うわあすごい釣り。わあすごい。わすごりびっくり。これか。これ釣りせ専用と全く用なしなんだ。ん<笑>専用駐車場順番に停めてくださいなって。結構待つんやな。 釣りに行く人々なんかめっちゃかわいい。<笑>めっちゃかわいいです。うちに入れてくいな。立派な。入場するチェックイン。チェックイン。チェックイン。チェックイン。ン チ, ェックインンチェックインしました。ホーモンズに。 それがしたいばっかり緑になった無料エリアの展望デッキの食料展望デッキ行ってみようか、うん、おー、なんかすごい海<笑>ここ、出しりし こ, この斜め怖い さんあそこに浮きある。あ ここで釣りしたいのかなここが釣りんとこ 人だけ、一般のお客さんには販売してないそうです。10時から。まあまあやみたいな。うん、でもの、いいよな。<笑>ありがたい。<笑>はいいわ。こんなもんやな。トッドパーク星間。釣りの人用の。釣りをせえへん、私たちは用事なかったな。 <笑><笑>釣り始めたら来ないからなうん釣りで14分3時以降に入ったらする。い大体何時から6時からそう6時からでからデフがいな うん、続きましてこちらの道の駅三崎でございますね三崎、夢灯台かっこいい名や<笑>ここで私たちは昼食をいただきたいと思います混んでる なんか綺麗そうじゃない。う ん, なんやどんなとこなんやろ。海。海が見えてる。海が見えて綺麗だ。の。そんな。古くないんかな、新しい道の駅なのかな。そうなん。チェックインします。<笑><笑> いいね。すげえ。ああなんかにぎわってる。すごい。えー、めっちゃ入ってない？百四十。百四十農薬使ってますってなんで。<笑>ういいやん。ナスあんねんな。でも。あナスないか。ナス使ったんか。朝り。 いやー、なんでこんな、あ、やっぱ開やん、あら。うん、あ、大根がいい。大根。あとで 買, お う, 後で買おうかう。野菜の種類も。いあ、美味しそうし。野菜の種類も豊富やな。 Thank <laughs> you. 安安安いいいここれれんんんなんちゃんをさっき連れてたのあアワ ビ, めっちゃ安いアビも安いしえそのカキも500円でて出とない まししかかかかなななにたばっちりやったな一。<笑><笑> うんどうぞなんかな、うん、ここのシラスは、うん、近海でとれたシラスですって書いてたわいやあってほしいな<笑>いや実はこれ九州の<笑> 買い物も早くしたいし楽しい全部行ったら多いな、ね 名は間違いな い,、うん、い。うん。ずっとうまい。玉揚げもうまい。えちょっとコラしてない。うん。大きい感じがする。食べ応えめっちゃある。うん、こんなん釣れたらいいけどな。行<笑>いたほうがいいかな。 まずこれだけ行くのちょっとまだ分かる甘いうん甘い甘いうん、甘 い, 甘 い,、うん、甘いなんかねもうすごい新鮮なのがわかる甘い、うん、取れたじゃん、取れたて取れたてじゃないだか、ね、あかなうん美味、うん、しい マグロも近海で取れなくなっちゃうから、どうする。近代マグロ。<笑>あ、そうか、そのパターンがあるの。<笑>そのパターンあるん、ね、だ。<笑>はい、いっぱい買ってきましたね。はい、めっちゃ買ったやん。お魚もえの水買ってよかったな。暑すぎるから。 ささっさと冷蔵庫に片付けました<笑>そしたら私に文句言われてんな取りたかったのにみたいたいまあ鯛一匹まるっとと、うん、えぶりかまあったな4つも入っててさ4つ入って1000円やったそれもでかかったで、うん、すごいよほんであと肉、まあ、うんそうタコも悩んだけどなだいぶと肉も美味しそうないっぱいあったから 鶏肉をやばかったなよさそうやったのねな、うん、あれちょっと悩んだけどなあれあれはいいねおいしそうやったでもスペアリブもおいしそうやったから、うん、買ってとお野菜、うん、大根となんかあの変わったなって、<笑>サラダそう長糖今日食べてみようあれマヨネーズで生で食えうん書いてたいなと思ってほんまやいなうん いろいろ買ったから夜ご飯は楽しみですな。はい。であともう一軒、今から行きたいと思います。これは次はアイサイランド。うんうん。に向かう？岸和田です。うん。私ちょっとごめんトイレ行ってきます。ね、<笑>トイレはね。 言っ て, てんや ろ, <笑>んやろここのトイレはめっちゃきれかった女子は10個ぐらいあって個室がでなんかウォシュレット付きできれしいきれいしなんかあのソープも手洗うソープもあってなかなかよかったようーんここお泊まりするにはなかなかいいんじゃないなるほどね、うん ももうちょっっと涼ししたらいいかもしれない、うん、でも早う目覚めて動かんといっぱいやんそやな人気やなここな。日中止まっとったら怒られそうクレームだ、うん、なんか結構うん混んでるや っ, りやっぱ昼時はこんだけ混んでんねんや駐車場はちょっと思ったよりいいよ数が雨止められへんねうつ、ん、目、うんうん アイサイランド道の駅関係者専用入り口どういうこと絶対入り口間違ったえっとこ入り口<笑>えどこ向こうやったんじゃん分 か, かった分かったマジどうすんの<笑>どこ<笑>あ、やっぱり来たことあるかも めっちゃ広いねすごい。めっちゃ広いンフェこだわりり手作り とか食べ物こうだけど、うん、日本酒あ白いちじく焼き加わってる。 お昼食べてない人みたいですけど2本しなかった、うん、はい、というわけで今日は道の駅はしごでしたはしご道の駅 でした<笑>楽しかった面白かった天気もなんか雨降る言うとって降らんかったし大丈夫やったね全然これな暑 い, いでえっ、ー、とー今からこの近くにもう一軒あるっていうのを友さん見つけたから、うん、スタンプラリー兼ねてもう一軒行ってみようこれ、泉三愛の里。えー 行きたいいと思いますあれまだ違うのかあすごい牛がかっこの辺道の駅三枚やなそうさっき日本酒買われへんかったからな、うん、あったらいいなというわけで探しに行きたいと思いますそれでは皆さんも良い週末をじゃあまたねー バ, バイバイ